皆さんこんこにちはアイです今回の動画はですねっと私が今夏に向けて今ダイエット中なんですが、まあ、運動を一生懸命やっているということで気分を上げるためにかわいいトレーニングウェアをいろいろ頼んでみました今回はそれのレビューをしていきたいと思います今回は1つのブランドでいくつかのスポーツウェアを買ったんですが今回はこのブランドで買いました っていうことでもうまあしゃべるよりかは早速見せていったほうがいいかなということで1着目着てきまーす<笑>はい着てきましたえっと上の商品もアンダさんのブラトップなんですけど見えにくいんですけどこんな感じの真っ赤なこれが本当に生地が見えるかなめちゃくちゃ薄くて もう本当にただのゴムを体に張り付いてる感じなんかね着てる感じがしないすごいフィット感がめちゃくちゃいいですねパンツラインはまあちょっと出ちゃう感じがするけどこの私は Y ゾーンが全然見えないっていうこのフィット感がすごく気に入りました 続いて2着目着ていきたいと思います。はい、続いてのレギンスはこのオレンジのレギンスです。で、これがさっきとちょっと違ってハイウエストだけど、さっきの結構ハイハイウエストぐらいの多分レギンス。 これもさっきと同じですごく薄くてフィット感がすごい強いのでめちゃくちゃ着やすいです色がまたね可愛いねでさっき黒に合わせたんですけど私はこの下だったら白とかまあちょっと同色系のものを合わせた方がいいかなって感じで白を合わせてみましたでもこれがちょっとだけ多分色が淡い色だからちょっと その下着が透けちゃう気がするのでそこだけはちょっと要注意で下着選びも多分気をつけた方がいいかなって感じはしますデザインがめちゃくちゃ可愛いいこれなんか私服とかでも着れそうですねこんな感じです<笑> 선생님소개부터 <웃음> 할게요소개요네제니 <웃음> 네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네네 まあ有酸素を二十分終わりました。うん、もう汗が止ってない。やばいよね、うん。恐怖の筋トレが始まります。うん<笑> 今日で9回目の授業が始まります。と今有酸素を20分間やってきました。はいきん。はい。今日で9回目の授業が終わりました。はあ、早かった。明日で最後なんですが。 実は休回にしてやっとこのお腹のふったちが見えたしました<笑>そしたら明日最後の授業頑張り ま, いまーす家に食べるものがなかったので今日のお昼と夜ご飯は玄米ご飯のしらすです<笑>シスですがいただきます ビキニに似合う体作りプロジェクトが終了いたたたしししましたああお疲れ様でした<笑>きっと動画でも伝わったぐらい大変な思いをしながら10回という運動フィットネスを受けたんですが果たして私の体はどう変わっているのか「運動を始めます」っていう動画を撮った時と同じ服を着てちょっと同じ場所に立って比べてみたいと思います。 いますよ。う<笑>どうですか<音声>。そして、そして、なんと。ここの腹筋の線が見えますか。腹筋の線ができたんです。ほらほらほら。腹筋の線ができました。嬉<笑>しい。 お腹も結構へっこんでで途中でちょっと運動しすぎちゃってお尻が本当にこにお尻の横の筋肉がちょっと伸びちゃったみたいなことを言われてで途中からお尻の運動があまりできなかったのでお尻の変化がこうあんまり感じ取れないかもしれないんですがここのお腹周まりは。 だいぶこの線もできてここにも線ができてあと結構目で見て分かるのも顔は食事制限も進してるので顔が結構すっきりしたなっていうふうに思うんですがどうですかこんな感じで皆さん成功と言っていいでしょうか で今回その体重も一緒に測っていきたかったんですけどなんと体重計が壊れてしまって体重を測ることができませんでした<笑>まあなのでそのまだビキニを着るまで時間がまあ1週間ぐらいあるのでもう少し食事制限とあと先生と一緒に運動しながら教えてもらった筋トレとかをまだ続けて体重計があるジムとかに。 で体重測れたらまた皆さんにお知らせしたいと思いますで今回全然時間がない中でずっと先生も一生懸命教えてくださり毎日毎日一生懸命運動してきたので本当に先生ありががととうございいまましたこれでビキニが着れでると思いますやっぱ夏に向けてダイエットするって言って食事制限だけいつもしてたんですけどやっぱ運動すると体がどんどんどんどんこう引き締まって。 スリム筋肉がついたなーっていうのが分かってくるのでそこが運動の魅力なのかなと私は今回<笑>なんかハマりそうです、まあ、ということで皆さん今回目標達成、まあ、目標はビキニを着るっていうことだったので、まあ、その達成までということはビキニを着るまで皆さん次回私の運動した体でビキニがで。 どういう風にビキニをどういう風に着れるか皆さん期待してくださいそれでは次回会いましょう